一体どうしたってんだよすまんエレクトロがここに来た。やつはバイオネクサス計画を利用しようとしている。やつめ、ここにあったパーツを奪っていった。しかしあれだけでは作動できない。バイオネクサスって何なんだ生物が持つ電気エネルギーを体内で増幅させる装置だ。エレクトロに使われたらやつは神になってしまう。スパイダーマン、やつを止めてくれ。分かったコナーズ足りないパーツはどこにわからない。ワッツ博士がこのプロジェクトのリーダーだ。すべてを把握してる。彼女のラボへ行ってくれ。 わかったおっと行くよ捕まるわけにはいかないんでね。